全滅させられた後忠実に聞いてみた今晩止めてくださいいいですよ 鏡持ってきたから見えてますよ皆さん誰かロッカーに入りましたね出るタイミング悪くないですか研究会からこっちダメだったんいやいや普通にバレます バレてますよ気づいてないですねびっくりしたでしょう は怖いですよねー。宝箱漁ってますねー。どこへ行くんですか。三人いますねー。一人指差しして何してる？ キャッチしたいから後ろから行きましょう割れちゃいました。 まだ指差ししてますね。怖がってます。んいない。あ、いました。怖くて動けなかったらしいですね。屈伸しながら歩いてますね。キャッチしたいから見送りますか してますね安心してましたね最後の一人ですね 怖すぎて発狂してます電池なくなっちゃった。 ライトカチカチがこんなに可愛いと思ったことないですマイケル攻撃しないのかわいすぎて倒せなくなりました出てもいいの癒されたんで逃げてくださいありがとう出るね。 フェイスキャンプされてるタイミング見て助けたいねオーラパーク持ってて見えてたら来てほしいダメだ僕しかいないもう一回打って メガネどこにデススリコッ パ, ススコッパ相変わらず開幕第一村人 だいたいやばい、アドオンもらうああ。手斧回収した。 これは無理なやつ。おい待って、後ろにいるぞ。おのがくローデットを避けただとごめん俺逃げられない。ストライク警戒するかな ワンパンをのだしさすがに無理だクローデットこっち見られたらバレるぞ逃げてあなんで助けれたんだでも俺こっからは無理だ あれ逃げれた嘘だろマジでクローデットすごすぎないありがとう。 ら箱もらっちゃうぞおう、鍵だー。仲間と出たいね。とりあえずゲート開けよ。手前開けてたから反対側だ。ああ、ハッチ。みんなこっちだよー。仲間に鍵あげたから、移動したら開けてもらおう。あと一人呼んでくるね。 いた、おい僕に気づいてこっちだよ僕が壁になるからまっすぐ逃げて右だよケイトさん右みんな病気みんな無事だあれちょっとどいてくださいひどい 待ってよ。なんで僕だけ。